もうすぐ12時楽しいランチタイムを安心を形に農家とともに食と農業の未来を考えるファームドゥー食の駅群馬がお知らせしました。